駅での発売額と異なりますのでご了承ください次は上野です t h i 進む上野東 Ueno -Tokyo line train o o k y Line t for 高崎 via the 高崎 line green cars are car number four and number five a green car ticket is required in the green car the next station is Ueno JU2 まもなく、上野、上野、お出口は右側です。新幹線、山手線、京浜東北線、常磐線、地下鉄銀座線、地下鉄日比谷線、京成線はお乗り換えです。The next station is, 上野 JU2. The doors on the right side will open. Please change here for the 新幹線 the Yamarote LINE, the Keihin-Tohoku LINE, the JOTAN LINE, the g i n z a s u b w a y LINE, the Hibiya s u b w a y LINE, and the KC LINE。ごありがとうございました。上です。5番線対策は11 16時54分ですご利用最初の位に遅いものの内にお持ちくださいご乗車ありがとうございました上野です五段線通知の場合口は右側です